今回はキラー誰かなここから発電機回そうお破滅かなあジェイクいつの間にいたの心音が近いね。 こっちにいたのかおおきに出てきたらびっくりする。 つく前にいたないかなないか近くでチェイスしてるねハグだから慎重にしゃがんでいかなきゃバレたー。 誰かか近くにいるかな助けてあげてーダメだ戻っちゃうさっき助けてればよかったな半分過ぎちゃったかーごめんね でも一応救助してもらえたみたいあみん僕の治療お願いしますいやいよ。治療ありがとう近くでどこに釣られるか チェックしようああっち側にいたんじゃなかったのかさっきと一緒でキャンプするだろうなー近くに仲間がいることを信じてターゲ取るかやっぱりついてこないな ちゃうよ。それはまずい。ダメだったかー？ この発電機は守られちゃうかなうーん負傷してたらなかなか厳しい誰かいないかな何としても助けてあげたいダメ だ, めだ クえー、ナイスすぎるお仲間さんありがとうここ回してくれてたんだねーよし通電 ともありがとうおお、来たうわーしまったジェイクめんチェイクそのまままっすぐ進んで。 ありがとう僕には解放があるから二人が追い出されても逃げ切ってみせるウんンウーンありがとうあれジェイク起き上がってる。 近くにハットジェイク、いないかなあ、いないかー。グ う, う、何もできない。ごめんよー。これは厳しいかなセルフケア終わってから、都会で機会を伺うかな 開放持ちだった僕と同じ考え笑った4人で脱出だー